はい、こんにちは。スーパークション店の安田です。今日ご紹介させていただく商品は、ホウさんのヒートベストになります。こちら、今年から、えー、V7701、この V の部ですね。こちらだけセット販売になっております。はい。こちら最大の特徴は、もう10秒スイッチオンですぐ暖かくなるっていう。ここですね。背中が暖かくなります。このバッテリーですね。これ専用バッテリーなんですけど、すごい軽量です。多分一番軽いと思います。このヒートベスト業界の中でですね。はい。で、こちら。 これですね。60度最大。もう、あの、暖かくなります。これで4時間です。これが50度。6.5 時間。グリーンですね。これ40度ですね。これで16時間。これで使っていただくのが一番いいと思います。はい。こちら、えー、お値段の方が、このベスト機器セットの販売ですね。このセット販売で9900円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。